どうも皆さんこんにちはけんですえ去、ー、年の夏にローソンハンモックの紹介動画をアップしましたおかげさまで約10万回再生近く再生されています、えー、ありがとうございます、まあ、今でこそ例えばヘブンテントだったりフルフラットになるテントとかハンモックが人気なんですけどもこのローソンハンモックは今から30年も前に世界で初めてフルフラットになるハンモックを作った会社なんです今回はこのローソンハンモックを使い始めて1年が経ったので、えー、1年間使ってみたレビューをしてみたいと思います今回動画で取り上げたい点は主に2つあります 1つ目は雨の日のローソンハンモックもう1つはローソンハンモックの耐火樹についてですまず1つ目は雨の日のローソンハンモックについてですいわゆる普通のハンモックを雨の日で使うことは難しいと思いますハンモック自体は防水ではないですし上からの雨をタープで防ぎ地面からの跳ね返りの雨も防ぐ必要があります小雨程度であればタープで防ぐことができますが腸がつくほどの大雨ではどうでしょうか 大雨でタープに水がたまったり横風でハンモックに直接雨が当たったりと悲惨な状態になるでしょう今年の夏にハイラックスとシークアウトサイドのレッドクリフの YouTuber ドートラのカズ人さんとキャンプをした時腸がつくほどの大雨が降ってきました当時キャンプ場には15針程度のテントがありましたがあまりの大雨にワンポールテントやバップアップテントなどのいわゆる普通のテントの皆さんは車の中に避難しなければならないほど大雨でした 一方その頃ローソンハンモックを張っていた僕たちは大雨の中ポテチを食いながら動画編集をしていましたもちろん外は蝶がつくほどの大雨でハンモックの下はほんの数分で水たまりができてしまい川のようになっていましたその中でもローソンハンモックは通常のテントのようにフライシートがついているので上からの雨も大丈夫ですし底面部分も同じく普通のテントのように防水生地でできているので上からの雨もそして跳ね返ってきた雨もへっちゃらなハンモックなんです ハンモック自体が防水ですし浮いているのでハンモックの下がどれだけ水たまりになろうが川になろうが関係ないのがローソンハンモックの魅力だと思いますちなみに物日バイクでキャンプをしていた時に大雨が降ってきた時がありましたその時のキャンプ場はいい感覚の木がなくてハンモックスタイルで設置ができなかったので地面に設置するテントスタイルリ ビ, ビースタイルで使用しました ビビースタイルで使用すると中で寝る以外のことはできなくなるほど狭いですけれども雨ざらしよりかはよっぽどいいと思います雨風が強い状態でもハンモック内に水が入ってこないようにフライシートの取り付け方もこのようにマジックテープでくるっと巻き込むようにするなど発売以降30年間で改良に改良を重ねて米軍にも使われているだけあって雨といった天候だけでなく地形にも左右されずどんな状況かでも快適に使えるようになっているハンモックだなと改めて感じました まあ、おしゃれなキャンプというより旅や冒険のようなイメージの強い判目だなと思います2つ目は耐荷重についてです去年紹介したローソン判目は旧型で耐荷重は1 1 3キロでした2021年モデルから耐荷重が 140kg と旧型より2 7キロもアップしました 試しに1袋 18kg の砂袋を8袋合計 144kg 分載せてみましたがた各部分が引き裂かれたりちぎれることはありませんでした 144kg が乗っている時に揺らしてもみましたがもう1袋乗せてもいけるんじゃないかぐらい安定してました去年の紹介動画では親子でローソンハンモックを使用している画像をお見せしましたが耐荷重が 140kg になったことで 平均的な日本人であれば2人までなら余裕で耐えられる耐荷重となりました耐荷重が強化されたことで今までよりも使い方の幅が広がったのではないでしょうかということで、えー、1 8キロの砂袋が8袋入って今1 4 4キロ、えー、このハンモックの上に乗っておりますでこのハンモックが1 4 0キロが耐荷重なんですけど4キロオーバーなんですけども全然こんな感じで揺らしても全然大丈夫な、えー、耐荷重になっておりますでねえっ、ー、っとじゃあ実際その、まあ、持ってる 今、今こんな感じで、その、ハ<笑>ンモックとしては機能してるけど、実際こう、縫い目とかどうなんっていうことで、ちょっと詳しいところ見ていきたいと思うんですけども、まあ、こういったハト目とかさ、ハト目の部分もね、結構ほら、糸もさ、しっかり30、1、2、3本しちゃって、えー、結構しっかり縫ってるんですよねで。こういったところとかさ、結構破れてきそうな雰囲気ですけれども、えー、全然破れることなく、えー、ピンと張っているけども、破れることなくっていう感じでございます。 ここにはこうテンションかかってないんですよ。実際のところ。この縫い目にはね。実際のところテンションかかってるのは、ま、このロープとか、ロープとか、ここの、ハトメの部分にかかってるんですけど、まあ、ご覧の通り、ハトメがね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個ついてるんで、まあ、140キロあったとしても10個に分散するから、まあ、1本で、え支えるよりも、え耐火銃が強いっていうことなんだと思います。いや、全然、全然大丈夫です。ウェイウェイウェイ。 こんな感じで揺らしても全然大丈夫ですねで。こっち側も見てみましょう。こっち側もね、こうやって見ると、なんかちょっとすごくね、ピンって張ってると思うんですけど、えー、これ見た目だけで、えー、実際は結構まだまだたわみがあります。ピンと張られてるのは、えー、あっち側と同様に、このハトメの部分であって、えー、10個でて分散させてやるんで、えー、結構、なんの、なんか、破れとか、ほつれとかそういうのもなく、 しっかり、えー、支えてるって言った感じでございます。でね、えっと旧型そこにちょっと置いてるんですけど、旧型がね113キロだったんですよねで。113キロだったらこれね、えっとローザンハム2人寝れるほど大きなテントなんで、えー、まあ1人大人1人が70キロで113キロだったらもうプラスえー、っと何43キロしか 乗, 乗れないから、まあ、大人1人と子供1人とかだしか乗れなかったけど。 えー、今回のこの140キロ耐火時になれば70キロ70キロの人が、えー、2人で寝ることができるんで、まあ、カップルとかね、えー、そんな感じでも寝れるような、えー、耐火時になったんじゃないかなというふうに思います。ということでいかがだったでしょうか、えー、ローソンハンモックを1年間使ってみた感想のレビューでした、まあ、映像でお見せしたこのダムが放流されたあのキャンプ場って、まあ、この撮影してるこのキャンプ場なんですけども、まあ、正直さもう こ, の何この腰の位置ぐらいまでさ浮いてるわけやしこの底面も防水なんで正直 どんんなな雨が降ろうともこのローソンハンハモックって関係ないんですよね全く気にすることなく、えー、めちゃくちゃ快適に過ごすことができるんで僕なんかそのダム放流されるレベルの雨降ってる中このハンモックの中でパソコンで動画編集してたぐらいもうめちゃくちゃ快適っていうかもう全然雨とか関係ない、えー、ハンモックなんでそういった感じで、えー、ハンモックがあんまりこう何得意じゃないというかハンモックにあんまり触れてきてなかった人もハンモックの弱点みたいなのは多分ないと思うんで普通にテント ののようなな感覚でで使えるハンモックなのですごいおすすめおすすめというか、まあ、一度みんなに使ってほしいなっていうふうに思うハンモックですあとは耐荷重が 113kg から 140kg までアップしてるんで今までは、まあ、例えば親子とかカップルとかそんな感じでこう軽い人 としか2人乗り2人乗り、り人人ってるのかな、2人でこう使うことできなかったですけども 140kg なんで、まあ、軽めの成人男性普通ぐらいの成人男性だったら2人乗っても全然大丈夫なぐらいの耐荷重になったので2020年モデル旧型モデルでは使えなかった使い方だったりとかいろんな用途ができるようになったんじゃないかなというふうに思います。 ローソンハンハモック全体についての詳しいレビューっていうのは去年の夏に作ったこの詳しい動画があるんでこちらをチェックしてみてください2021年モデルのローソンハンモックの購入先は概要欄の方に貼っているんで気になる方は是非チェックしてみてくださいってことで今回の動画はこれで終わりたいと思いますではまた